キングプリンスヒラの仕様が CM 交番も恋がたきだった中川大志の新起用にファン歓喜のわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。中川大志が池田もハンド無視シリーズの新イメージキャラクターを務めると発表された。中川は新 CM で浴衣姿を披露するという。 公開された新ポスターで中川は鮮やかな赤の浴衣姿を披露しています。また、新 CM について中川は花火などを思いっきり楽しむためにも液体無比の準備とともに夏が始まるみたいな、そんな CM になるんじゃないかなと思っていますとコメント。そして今年の夏についても久々なお祭りだったり花火大会がもしかしたらあるかもしれないですし、今年は思いっきり弾けたいな。 弾けて欲しいなと思いましたと期待を寄せました。芸能記者、無比、シリーズといえばこれまで、キング、アンド、プリンス、ヒラ紫耀がイメージキャラクターを務めていた。今回、中川が新起用されたことで平野は降板となるのだが、キンプリファンからは喜びと安堵の声が上がっているという。平野といえば、5月でジャニーズ事務所を退所することが決定しています。退所については、 一部で事務所内部とのネガティブな憶測も流れているだけに、もし CM の後釜 が, が他のジャニーズメンバーだった場合、一部の平野ファンから反感を感う可能性がありました。そんな中で、中川の新起用が発表されたわけですが、彼は、非ジャニーズというだけでなく、18年放送の人気ドラマ、花の千晴れ花男、ネクストシーズン、TBS 系で、平野と共演した関係性もある。そのため、平野ファンの間では、 花晴れ、見てたからこのバトンタッチがエモい、王子くんで本当に良かったよ。ジャニーズ使わない虫様、押せる、と喜びの声が相次いでいます。全室芸能記者、ドラマ、花晴れの中では、ヒロインをめぐる恋がただった平野と中川。そんな二人を見守ってきたファンは、今回のバトンタッチを喜んでいるようだ。平野志陽さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。